皆さんこんこにちは今日は私もずっと乗りたいなと思ってました新型のステッパーゴンこちらは EHEV のプレミアムラインこちらのご紹介を今日はいたします今日の走りの観点は旧型との走りの違いそれからもう一つはノアボクシーとの走りの違いについてをご紹介していこうと思います まずこの車、RP5 という、RP という形式を引き継いでいる RP8 という形式の車になっていて、まあ私もマイナーチェンジ版だということでお話をさせていただいたんですけれども、ガラッと車の感じが、雰囲気が変わりました。で、正直もう乗ってしまうと、車そのもののメカニズム、車の機能、 安全装備、快適装備、そういったものなんていうのは、もうどうでもいいなと、で車というのは、もう見て、乗って、楽しければ、それでいいんじゃないかと、自分の好きな車に乗れれば、それでいいんじゃないかというふうに思わせてくれるような、これ、 全く何も実車を見ないで先行販売した時に車をパッとこう選んで買われた方もこれ乗っても全く後悔しないい車だと思いますそのぐらい車の RP5 から RP8 に変わった度合いというものがものすごく大きくなっている。 まあ僕も正直これ今日初めて行動試乗させてもらいましたけどすっごいいい車です。逆に欲しくなっちゃうなっていうような。<笑>まずはこの旧型と新型の違いでっていうと旧型は M クラスミニバンっていうやっぱ位置づけの車です。やっぱり見てもやっぱり M クラスミニバンっていう車なんですけどこれはもう柄もそうですけど内装もそうなんですけどこの乗った雰囲気とかエンジンの味付けとか全てがアコードに変わってます。 でアコードの走りを引き継いだミニバンの形をしている車って言った方がすごく分かりやすいんじゃないかなって思うんですけどもうね乗った感じがねアコードですそういうねプレミアムサルーンの走りもう 100% プレミアムサルーンっていう走りをする車になってる、えー、エンジン自体も LFA というエンジンでエンジンの形式自体は変わらない基本的な 出力自体も変わらないしモーターも H4 というモーターも形式は全然変わらないんですけれども全てが滑らかで静粛でっていうところがしっかりとありますでかつ今高速道路こうやって普通に走ってるんですけれども直進 の, その安定感というのもかなりやっぱり上がってますで車の側が大きくなって全面投影面積が大きくなっているにもかかわらず 車の安定性こう振られ、振られたりするということが全然ないですし、まあ、これ、電動パワーステアリングになってるんで、かなり、パワーステのこの味付けっていうのも変わってます。こうやって普通にまっすぐ、スッとこう走らせてる状態、まあ、ライントレースアシストっていうのはついてるっていうのもあるんですけれども、すごく。 このステアリングの修練性がはっきりしていてすごく車が気持ちよくスムーズにまっすぐスーッと走っていくもうどこまでも走っていたようなそういった車になったなということになりますなのでもう RP5 から RP82 ていうのはもう全く別車でちょっとこうやって今ベタ向きで全開してるんですけれども今これベタ向きで全開してても 音がねすごい静かです全然音質が全然音圧レベルが違うもっとホンダミュージックっていう言い方の方がふさわしいのかもしれないんですけど RP5 と RP8 では全くこのインパネから入ってくるこの音騒音エンジンの過信エンジンの放射音が全く違いますもう半減したかのようなぐらいの 圧レベルになってるもう半分ぐらいになったんじゃないかっていうぐらいすごく音はするんですけれどもすっごい静かでしっとりしてて静粛性がものすごい上がったなっていうことをこれ誰が乗っても感じることができる静粛感になったなということをすごく感じます。でエンジンジなんかも これ今回、モーターとかエンジン変わってなかったとしてもモーターとかエンジン基本的には変わってないんですけれども DC ・ DC コンバーターがエンジンの方にマウントされるようになった、まあ、それによって重放電 の, その効率というものがまあかなり上がったということ で, で街中で の, その燃費性能というのがかなり上がったんだろうと私は思うんですけれども、まあ、詳しくは昨日も動画を上げているんですけれども この燃費性能は落ちたと言っても、市街地の燃費性能は今回上がってます。なので、モーター自体、EV で走行している時間っていうのが少し伸びたことが原因で燃費が上がったんじゃないかなというふうに私は思うんですけれど、すごくモーターのアシスト、 あのね、CRV の LFB のエンジンに乗ってるかのような感じに変わりました。CRV もね、こういったね、滑らかな、エンジンの回転も滑らかだし、うるさくないし、でモーターのこの発進の、このパッとアクセル入れた時のレスポンス、応答性もかなり CRV 良かったんです。 c r v はこのステッパー5に比べると車重としては結構軽くなってるっていうのももちろんあるんで、まあ、その影響かなと思ってたんですけど今回これ RP5 なので車重自体は2 0 k ロ増 RP5 の GEX からこのプレミアムラインはプラス2 0キロしか重くなってないんですでもこのエンジン自体は c r v のようなパワフルなでこのピックアップのレスポンスが良くなってる パッとこう中間加速する時のこのもわっとする感じっていうのは相変わらずあるんですけれどもでもモーターのこのアシストの領域っていうのが少しねちょっと上がったのかなって気がします、まあ、そういう意味においてこのアクセルのその突きがねすごく良くなった、まあ、そこも言えることかと思いますもう一回追い越ししてみたいと思うんですけれども。 この音がねすごい静かですとにかくこれはねすごい c r v 乗ってるような感じがする本当に c r v 私実は RP5 乗ってて c r に乗り換えようかなと思った時期もあったんですけど CRB って居住性が悪いんですよでこれ ミニバンでこの c r v の走りをするんだったらこれはね売れるんじゃないかなって思ってたんですけどいやこれはねすごいねいいですすごいもうエンジンも全く同じエンジンとはね思えないようなそういった車にねなってますなのでこれ RP5 から乗り換えて も, もう十分ね製造進化してるなっていうことを感じ取ることがねできるそういう車にねなったなっていう気がねすごくする 乗り換えたとしても全然満足できる車です、これ、本当にすごくいい車になった、で僕も、まあ、今更かよって思われる、言われる方ももちろんいらっしゃると思います、でもやっぱりホンダっていうのは、エンジンとか、この車体であるとか、まあ、最近ですと、バッテリーであるとか、モーターであるとか、やっぱりそういった車のパワーユニット、車体。 走る喜びを与えてくれる要素に、ものすごくこう、熟成を重ねていくっていうメーカーなんだなっていうことを、やっぱりすごく僕の中でも感じたところではあります。確かにまあ、ホンダセンシングであるとか、まあ、こういったナビであるとか、あとは快適装備、そういったものは、ノアや目視にやっぱ負けちゃうところっていうのは、まあ正直あるんですけど、でもそれ以上にこの見た目の変化、走りの変化。 で、さらにこの所有できる、所有するその満足度の高さ、まあそういったものが、ものすごく、あの、今回の新型のステッパ号になって、もう画期的にね、上がったなっていうことが、まあ今回言えるんではないかなって、私自身すごく感じたところです。なので、まあ今、ノアボクシー待ってるんですけれども、まあ実はですね、まあノアボクシー待っていて、で、 今度まあ2月に出るかどうか、2月に自分が納車されるかどうかというところは定かではないんですけれども、でも、その後まだ納車されてない方もたくさんいらっしゃるんで、まあ、そこからね、またね、やっぱりじゃあ、ステッパーゴンにしようって言って、ステッパーゴンに変えることもできるし、まあ、僕が狙ってるのは、後期モデルの新型のこのステッパーゴン、そこすごく楽しみかなと、今度は直噴のエンジンを乗せてくる、要するにシビックの e h b のエンジンをおそらく乗せてくる可能性っていうのもある。 あるかなと私自身は考えているので、まあそれがね、今度ね、乗ったらもうより一層車の完成度というのが高くなってくるということで、非常にいい車になるのかなと思います。なので、まあ高速道路でのまずインプレッションということで、まあ RP5 との違い、まあノアボクシーの違いはちょっと語れなかったんですけれども、もう段違いに違う。普通の今までのミニバンから、こう高級なアコードクラスのセダン。 変わったようなあのそういった走りの車に変わったなということを今回この新型の鉄板、まあ、こういったね曲がってるところなんかもそうなんですけど、まあ、ロールがなくなりましたこう何ていうんですかねこう車のよっこらしょっていうものがねやっぱりなくなった足回りもだいぶ変わりました、まあ、そのぐらい車の走りのレベルが上がったと、まあ、いうことが今回言えるかなと思います はい。いてことで、今回はこちらの新型のステップアゴン EHV のプレミアムラインのご紹介を今日はいたしました。引き続き一般道に降りて、こちらのノアボクシーと走りの違いをご紹介したいと思います。